ブラどうもマイケンですモトブログ第2発目ということで今回紹介するバイクなんですけど僕ねちょっと実際生で見たの初めてなんですよちょっとこちら紹介していきたいと思いますはいこちらですねモンキーの125 で, で す, 125でで す, 125でです初めて見ました僕は色めちゃくちゃ綺麗くないですかブルーブルー のマークですね。僕も実際欲しいっす、ね、やれやれです、ね。やるやるだす。皆さんにこだわりポイントを紹介していただきますのでお願いします。す。純正で同じ、はい、この青を探してたけどなかなかなくて、はい、ネットで探してちょっと短くなりましたけど、はい、こちらにちょっと書いちゃいました。おおいいっすねこの色もなんかトータル的に合わせてる感じです。そうですね。これウィンカーは純正です。ええー。 純正プリアウィンク。そうですね、うん、このままですね。へーで、乗ってみた感じとかって。まあ、お尻痛くないからいいです。ジニはボラギノル125なんで二月もできるんですよね。もうできない。あ、これできない、できない。シングルシート、そう、シングル。トルク感とかどんな感じですか。まあ、坂道はちょっとやっぱきちゃう。パニックとかと比べるんですか。 まあまままああ、あ、それははッででか超ええすすすリターーーーーーいンぐらマフラオオオオオババババねなんかいい具合に焼けてますねこっちも。うん だね、本当にちょっと音とか聞かせてもらったりいいですおおいいですね ありがとうございますクラッチもクラッチも書いてるけどなん外国製外国製へえー。いいっすねもう倒れても曲がるってやつおー、そうですねそそうそう。まあ、あとダウンダウンヘンダーおばあちゃんですこれもおばあちゃん オーバー。オーバー好きですね。ね好きな感じで、うん。オーバーいいですよね。オーバーいいですよ、ね。オーバーいいですね。オーバーいいすね<笑>はい、こちらですね。サイドカバーも変更されてると。ちなみに、どこのメーカーになるんですか。キャッツファクトリー。ですキャッツファクトリー。めっちゃ綺麗ですね。ラメ入って。一万円ぐらい。一万円ぐらい。うん、今回は本気。百二十五ですね。紹介させていただきました。あ, ありがとうございました。はい、はい、ありがとうございます。はい、動画最後までご覧いただきありがとうございます。 では次回の動画でお会いしましょうアリアリアリアリアリベーデルチ